こんにちはデータベースシステムについて説明しますデータベースシステムはデータベースを扱う IT 情報通信技術のシステムですコンピューターがあって記憶装置があって記憶装置の中にデータベースを格納してそしてソフトを動かします デーータベスス管理システムというソフトウェアを動かします。そして、このソフトウェアと、えー、様々通信して、えー、データベースを使うということもありますし、ネットワークなしで、コンピューター単独でデータベースシステムを動かすというパーソナルなデータベースシステムもあります。では、まとめておきましょう。 データベースシステムはデータベースを扱う IT のシステムです。で、これ言い換えると、データベースにソフトウェア、データベース管理システムというソフトウェアをつけたもの、これがデータベースシステムになるというふうに思ってください。データベースシステムは社会の役に立っています。 パーソナルなもの、インターネットを使うもの。皆さん、スマートフォン使ってると思います。この中に皆さん自身の個人情報、例えば電話帳、ウェブブラウザーのアクセス履歴などが残っています。これは実は先ほど言ったデータベースシステム。 データベース管理システムのソフトウェアの管理下にあるのが普通です。だからこそ、えー、セキュリティが守られる、えっ、ー、と、考えることもできると思います。インターネットサービス、無料で使えるものもたくさんあります。例えば、通信販売、ソーシャルネットワーク、 その他情報共有を行うシステム、掲示板など、あるいは Web ページを検索するようなオンラインのサービス。こういったインターネットのサービスの中にはデータウェイシステムがあると言って良いでしょう。データを蓄積、共有することにより、私たちの生活は様々豊かになっています。 デーータベースシステムは世界最先端です。人工知能の学習には莫大なデータが必要です。例えばアメリカ・米国のクイズ番組「ジョバディ」に人工知能が挑戦し他の人間を任して人工知能が勝利した。 ということがありました。この人工知能は、約2億ページの本、百科事典のデータベースを活用し、学習を行い、知識などを蓄えたということになっています。二つ目、天気予報。天気予報で精度よく天気を予測するために、 過去の気温・降水などなどのさまざまなデータのデータベースを活用し将来の天気予報あるいは台風の震度などを予測するということが行われていますインターネットでさまざま記事を投稿し、えー、共有する というシステム、たくさんあります。例えばなんですけれども、食、え、べ、ー、ログでは何十万もの店舗が登録され、さまざまな記事、あるいは広告のデータベースができていると、えー、というふうに考えることができます。こういった人工知能、シミュレーション、情報共有、といった世界最先端の IT のことにデータベースシステムが使われていますデータベースシステムと表計算ソフト Excel は全く違うものですデータベースシステムはデータベース管理システムで管理を行うようなシステムですそそして、その メインとなる機能はデータ共有、検索、セキュリティになっています。表計算のシステムでは、縦横に並んだセルに値や数式を書き込んで自動計算するという表計算の機能、これがメインになっています。この授業で データベースを説明するとき、データベースのデータの形が表になっていて、Excel と似ています。が、データの形が似ているだけで、機能は全く異なるということを覚えておいてください。データ共有について補足しておきます。データベースシステムを使うときに、 データを共有しないという使い方、プライベートなデータベースを使うという使い方は当然ありますし、あるいはコンピューター1台を様々な人がネットワークを使って共有するという場合もあります。 こうしたデータの共有他の人とうまくデータを共有したいという時に大切なことがあります他の人とデータを共有したい時ですまずデータベースの形を揃える必要がありますデータベースの形がバラバラですと共有はうまくいかないと思います そして、データとして何を格納するかを指定する方法も揃っている必要があります。これはちょっと分かりにくかったと思うんですけれども、えー、今回の授業ではなく、えー、次回以降、えー、このことについても説明していきたいと思います。形が揃っていること、そして指定する方法も揃っていること。 これがデータ共有を成功させるための鍵である C、えー。ここに書いた丸一丸二のことは、次回以降の授業で少しずつ説明していきたいと思います。以上、データベースシステム、とても便利なもの、そしてデータベースシステムで データを共有する、それをうまくいくようにするためには、ある技術が必要であるということを説明しました。どうもありがとうございます。